「君は Dream of Love」「守り続けてゆく」 ま「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」right!「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばのラヴィスキー」 君は輝いていいつだって」「アンゴルモアカプセルの回収を続けるサイバトロンはその反応を追ってこのサルガス層空間へとやってきた。 君の悪いところだね宇宙の墓場だからなでも、このあたりからカプセルの反応があったのは間違いないわそれに生体反応もあるし宇宙の墓場で生体反応かよおい、お化けでも済んでんじゃねえのバカし合いなら、たぬきのハインラットに行ってもらうかそんなことできるわけないでしょカプセルの反応は弱いから、見つけ出すの大変かもしれないわ さっそく調べてみよう効果班を編成するそれぞれ2人ずつでチームを組んでいや私は1人でいいもう1人はナビとここに残ってくれそれじゃあ僕が残るんだなコラ寝て待ってんじゃねえぞ副司令ロングランク 時間を守るようにやった三回あっスター 难道 で転送しててくれなんてやはり俺が行くべきだったがそれどころじゃねえビッグコンボイがやられちまったんだよやられただと何をねぼけたことをどういうことだセイバーバックはいここにすく機械な生物になすすべなくビッグコンボイがかこんなところにあるカプセルは諦めた方がいいぜビッグコンボイのスクラップはどうした 眉状のものに包み込まれたまま、化け物の巣の中にんそれじゃ、あやられたかどうかわからないじゃないしばらく見ていたんだが、何の反応もなかったんだありゃ、生きてるはずはねま、カプセルを見つけ出す前に、ビッグコンボイのスクラップを見つけ出す方がいいんじゃないかなそうすれば、これからの作業は安心して行えるでしょねよし、俺が行ってくる。俺も行く。 ビッグコンボイを倒したやつがどんなやつなのか、見たいカプセルは見つからなかったぜ帰還時間より遅れてるぞブレイク、スタンピそなこと言ったって、多少遅れても見つければいいってそう思ったからよああ、ビッグコンボイだってまだ帰っていないじゃないかハインダット、連絡はなかったのか何の連絡もなかったよ 鼻ちんで眠ってたんじゃねえのかそれよりこっちから呼びかけてるんだけど応答がないの応答がない心配だわ何かあったんじゃないかしらどうするみんな探しに行こうよいや待てよおもしかしたら俺たちを試そうとしてるのかもしれねえぞあありうるありうるビッグコンボイのことだからねうん、お それじゃあ、寝て待ちましょういいや試されてるんなら行動するべきだそうだよねやっぱり探しに行ったほうがいいよね本当に困ってるかもしれないしいやここは待ったほうがいいビッグコンボイならどんな危機的状況でも脱出できるはずだそうだそうだよねビッグコンボイなら大丈夫だよねでもよ見捨てたと思われるかもしんねえぜそりゃまずいよね ダンスピーはどっちだよ。難しい、うんうん。うん。いよいよ僕の出番のようだな、うん。やはりだな。ここはサイバトロン訓練学校を首席で卒業した僕が指揮を取るべきだろう。このチームを存続させるには的確な状況判断と。うん 僕の話を聞いてないのかよっしゃビッグコンボイを探しに行くぜついでにカプセルもだあああれロングラックは行かないのえああのー、いや行く。 あの生き物の巣か墓場の中の墓場だなカプセルはんビッグコンボイが向かったのはこっちだったはずだナビはこのサルガス総空間に生体反応もあったと言っていたが。 いいいい。や、デストロンの可能性も考えておいた方がいい二手に分かれて随時連絡を取り合うようにんおいお前ら勝手にどこへ行くんだ二手に分かれるって僕一人ってことはないだろう<笑> 一体どんな化け物だビッグコンボイをストメリオンやつだからな。ガイルダートやセーバーバックでは手に負えんかもしれんな。何をまあ、俺に任せろお前こそとっととビッグコンボイのスクラップを見つけ出すんだ。何だとビッグコンボイビッグコンボイどこ行っちゃった あいつらもビッグコンボイを探しているのかやはりスリングが言っていたことは本当だったのかどうし な, なんだ、これはん な, なんだ、こいつはビッグコンボイはこいつに… ビッグコンボイもあんな奴に襲われたら間違いなくスクラップだ。デッドエンドあの化け物を利用して残りのサイバトロンをやっつけちまおうぜ。そうだな。ここは一気にやっつけちまおう。マグマトロン様もお喜びになるビッグコンボイ出てきてくださいビッグコンボイビッグコンボイ んだけ探しても見つからねえなんてたくんどこ行っちまったんだおまだ眠たいのに、うんうんうん、カプセルの反応はこの辺りのはずだがビッグゴンボーイどこ行っちまったんだよブレイク 何を言う僕は訓練学校を主席で卒業したんだぞ僕の判断に間違いはないでもよここは学校じゃねえんだよこっちの方じゃねえみてえだなスタンピーお前の探査機にも全然反応はねえのかよ うん何もやっぱり元宝で待っていた方があ反応が、うん、このやっぱりデストロンが絡んでいたのかデストロンなんかにやられるビッグコンボじゃねえだろスタンピーそりゃそうだよねオラだ変身ハイ 生意気に反撃する気かいいからあの化け物のいるところまでおびき寄せるんだ分かってるサイバトロンの死に場所にはこの宇宙の吐きだめがちょうどいい<笑>お前たちもビッグコンボイと同じスクラップにしてやるぞえビッグコンボイがスクラップビッグコンボイはどこだ待て嘘だよねビッグコンボイがやられちゃう あ, あでもよ、あいつら何か知ってるぜコーラアーたち定期連絡がないな<笑>まだカプセルもビッグコンボイも見つからねえだけだろったく、うだうだ言ってねえで、連絡すりゃいいじゃねえかま、そりゃそうだスタンピー、スタンピーどうした、スタンピー連絡ぐらい デストラン？ビッグコンボイのことを何か知ってるみたいなんだ。よし、僕たちが行くまで待機していろ。待機してたらこっちがやられしません。今助けに行くぜ。いや、こら待てブレイク。うん、ああ、ななんだ。うん ブレイクうわ 何かあったのかないないビッグコンボイを取ったのはこいつだこ、こいつってどいつよデストロンじゃないのいいから早く来いロングラックがもたもたしてっからこんなことになっちまうじゃねえか仕方ねえな行くぞスタンピハインラント。デストロンは後回しだ気がついたかビッグコンボイのいない今こそ 奴らを全滅させるチャンスだ応援を呼ぶぞ D ィ D ビ, ディナビ何やってんだよあいつら食べられちまうじゃねえかどちらかというと保存食にしようとしているようだどっちにしても食べられるには違いねえ 誰がかば焼きだげっ僕なんか食べても元気出ないよああうわ顔してるは来てくれるんじゃねえかと思ってたんだよもっと言いわさしてくれよ僕は置物か、えー、あっけっあさみ討ちあいつらは放っておいても化け物の餌だなんせビッグコンボイを食っちまった化け物だからななんだって<笑> あとはお前たちだけだコラーダはガイルダースタンピーは右に回ってデッドエンドファインナットはエルバカロングラックそんな都合よく戦えれよファ、うん、インナット上だ上だスタンピーそっちじゃないコラーダを援護しろえっどっち無視するんだ無視 ハイアルパ。危ない、うん<笑><笑><笑><笑>こ。ここまでかよ<笑><笑>。なんだ。ビ, ビッグコンボイ。<笑><笑>生きていたがビッグコンボイ。どっちにしてもここで片付けてやるぜ。何故なく。 次の作戦はスタンピー、ハインナットが、わ、私とブレイクの救出ビッグコンボイはデストロンを攻撃し、え、え援護してくださいその作戦は聞けないなそ、そんな食べられてもいいんだろう、ビッグコンボイ私ならその逆だコラーダスタンピー、ハインナット、私を援護しろ今はこの化け物を退治する方が先だイエスだ B2 人を頼む そう勢いを増しやがったディナビディナビどうしたのサイバトロンをやっつけたそれともカプセルを見つけたどうしたのいやビッグコンボイは生きていたカプセルも見つからねえ何それいいから早く転送してくれ、ま、たく少し痛い目に会えばおいディナビデストロンコマチジョセフィーヌエカテリーナ 俺は一旦、出直すんだ<音声>でもよ、あの化け物は、ビッグコンボイがやっつけちまったからな助かったぜほっとこうぜどうだみんな僕の作戦が成功しただろう これも訓練学校で習った通りロングラックここは訓練学校じゃないんだえ状況に合わせたみんなの判断があったからこそ助かったんだぞ<笑>どんなに訓練学校での成績が良くても実戦で役に立たなければ何にもならない誤った判断がみんなを危機に陥れることもある状況が刻一刻と変わる戦場とは 生き物なんだはいロングラックカプセルは巣の中にある回収して帰るぞイエスだでも 結果的には、僕の作戦がうまくいったんだ。うん、そう思うだろう。そうだよね。そうかなあ。いつ、まだ言ってるぜ。報告、報告。アングルモアカプセルの反応を発見。よし、直ちに発進地へ向かう。よしさ各自配置につけ。高校速度、ワープスピード。 待ったくこんなものまで転送しやがってあんたたちはドジだからでしょ待て美しくない サンだってだって